曲あるいはタイプごとの説明の第2弾は4時から遅くまで from48 をやりますまあロバートの基本スタイルはカインドハーテッドウーマン系なんでしょうけど まあこの曲もノーマルチューニングでキーは C っていうある意味ギターのよりき基本的な簡素なものになってますけどそういう この曲がロバートの曲というものに対するアプローチ考え方がよく表れている一つの他の曲に対するヒントにもなるようなものが含まれている曲だからこれを割と早い段階で紹介することにしました。 えー、っと、4時から遅くまでは、えー、12小節、1単位。ワンコーラスが12小節。まあ、ブルースにワンコーラスとかっていう言葉を使うのは適切かどうかわかりませんけど、まあ、使わせてもらいます。ワンコーラスの中に、歌を歌って、 で、こうするギターフレーズがあって歌を歌ってこ う, するこうするギターフレーズが2回 あ, あるあの順小節の中にという構成になってますあのこれですねこのフレーズ が, 上がっ4度上がったところでも もう一回。っていうこれのことを言ってますけど、これがですね、一番、二番、三番、四番、う番、まであるか、ん番。全部表情ん違ってるんですよ。あの、このフレーズが、 表情を変えていっていいっるただの「みたいな譜面で表すと全部そんな感じになっちゃいますけどそうそういう譜面で表しきれるようなものは一つもなくってですね全部かなり特殊な変わった雰囲気のものが 全部表情が違っているという相当なものを仕込んでいる曲です。これをこれをどう説明するかっていうのは難しいんですよ。あのただ単にあの結構ラフだねで終わらせてしまうことも。 可能というか、普通の印象だとそんな感じで終わっ、終わっちゃうかもしれないですけど、これがですね、あの、私の言うところの、手間をかけてないものから手間をかけているものへ、えっと、段階的に、深度を増しているという、 聞き取れるんですよあの西洋音楽で例えば曲を終盤に向けてドラマチックに演出するっていうのは例えば音を次第に大きくしていくとかあとは最後は荘厳な感じでゆっくりしていく。 スローにしていくとかあるいはあのストリングスを増やしていくとかそういう考え方だと思うんですけどこのロバートの考え方っていうのはそういうのとは若干というか、うん、違っていまして。 なんて言うんてうですかね 聞, 聞いてもそれほどそれほどの変化があるわけでもなく気づかれるようなものでもなく本人のなんかいたずら心だったり余裕だったりなんか本人の楽しみとして。 ギターをこねくり回してるようなあの人の気づかない気づかないような部分でこねくり回してるような<笑>と感じさえもあるんですけどそれでも単純なものから手間をかけたものへ、えっと変化をつけていることでやっぱりなんていうか曲を盛り上げる盛り立てるっていう 装置でもあるそういう工夫だというふうにも捉えられるんですけどまあそれを解説していくと前に言ったみたいにただのダウンピッキングが最も手間をかけてないものでつまみをつまんだ両方からの音を少し手間をかけたもの いうふうに前に前言いましたね。うん、で こ, こっちからの音も同時にやると3点の音だなんて言いましたけどまあその3点目の音は今回はあんまり、うん、一度もかなほとんど登場しないんですけど こ, これとこのゼロクリングオフと というかこっちの何にもないとこから音を出していくというでこっちの指を使うと何にもないところから出していく音が2つ鳴らせることができるんですよ こ, こっちを使うと1個しかならない上からやろうが何だろうがここでもう押さえちゃってますからここの1弦しかならないこっちだと1本こっちだと2本鳴らせるこの違いを利用して あの複雑な音を作り込んでるんですよ。えー、っと一番はこの ダ, ダウンピッキングだけでこっちのタ音ンだけを使ってみたいな感じで、えー、2番以降はつまみを入れて。 3番はこれこの今までのこれに合わせて1個下が半音下がったところではこっちの初めて2本のやつを登場させてでサビっていう言い方が適切かどうかわかんないですけど主題の。 フロン・フォーン・ティー・レイっていう歌詞が出てくる4番は一番安定したこっちの2本っていうのを使う一番いいものをここにあてがってそれで最後はもっと盛り上げる最後はこれ、この複合ですね うまく音出せてないですけど私もいまだに練習中でスカッとうまいこと出せてないんですけどというふうに私には聞き取れますこれをさらにですねこっから先はちょっと私の想像分が強くなってきますけどまあ 色々他の曲とかなども参考にしてだんだんこう逆手をしている部分っていうのを特定してきてるんですけどこの曲もあの逆手にしてるんじゃないかという部分がありましてそれが最初の歌と呼応するギターのあとの。 もう1回のこのここフレーズをっっちでやって逆手を使っていると私は判断してるんですけどこっちのこっちのこれを2回目を逆手を使うとすると同じ構成でこっちはつまむだとかこっちはあの一旦音だとか。 低音だとかっていう同じものを当て込んでも表情の違うものに嫌をなくなると思うんですよこっちの順手と逆手では や, やり方が考え方同じでもやり方が違っているので出てる音というかこっちの出し方も同じように仮に同じように出すことを目標にしてても粒が揃いようがないっていう それを利用して複雑な5番まで十10個の同じフレーズをすべて表情変えてやるという遊びのようななんていうか効果を効果がどれぐらいあるかっていうとそんなにはないけどなくもないっていうか曲の プレイヤー個人の色付けとしてはもう確実につくんでしょうけどとにかく目立ってああこうしてるなとわかるようなことではないのでどれぐらいの効果があるのかわからないですけどとにかくそういうあの超地味だけどすごいことみたいなのをやっていて いるように私は思っていてですね。それでこういう考え方が他の曲にも見られると。まあ、見られない曲もあります。あの並行。平行的に。分裂してて、あの次第にこうドラマチックに積み重ねて、単純なものから複雑なものへってしているわけではないという曲もあります。 例えばゼア「レッドホットあのフォーカム調の曲なんですけど「薬売りの」のああいう曲はギターはギターの複雑度はずっと変わらないんですけど歌の方でノリをこう強弱をつく強弱っていうかノリが 厳しいノリにな っ, てなったり緩和したり最後どんどん厳しくなっていくとか歌の方で盛り上げ方を作っている感じのそういう曲もありますね。まあまあこの平唄というかそういう4時から遅くまでは今まで説明したような仕掛けがなされてます。 イントロもこうなかなかこうこっちのなんていうか意識に上りにくいようなこのゼロプリングオフを駆使して。 複雑なものにしてます、ね、そういうまあそういうところまではなかなか説明しませんけど今後今後もこういう感じで気になる部分だけ説明していこうと思います。では